皆様こんにちは、橋田です、えー、この場所分かりますでしょうかこちら北海道千歳市にあります新千歳空港でございます今日からですね、えー、僕そう4月から新社会人になりましてこれからねなんか新入社員は研修があるとかいうことでこれから本州へ向かいますってことで見てみてなんかこうス ー, ツスーツ着ちゃってさうん まあ、こんな感じで全く似合わない感じでございますけれどもあれ、えー OK えー、これからね、えー、本州へ向かいまして研修が待ち構えてるわけであるんですけれども、まあ、やっぱあの研修なんか真面目にお勉強とか働くことばっか考えてたらつまんないよねということで YouTube の方ちょっと気長にのんびりやっていこうかなと思います、はい、ということで、えー、まずは今日ね空港から。 首都セから東京に行きましたっていうことで動画撮ろうと思いますんで、えー、まあ、ある種走ったの日常っていうことでまあこんな こ, とこんな感じだぞっていう風に見ていただければ幸いです。はいということで続きますさ。こちらちょっとなんか外に出たような感じでございますけれどもね、こちら新首都セ空港の、ね、展望デッキでございます。見てください。このね飛行機たちがね真面目間近に見えるの。今真面目って言ったな俺。うん。いや今ね全員空い 航空船が今、こちらへ向かっておりますで、えっと、今、着陸してくる飛行機はないのかな早速、なんか行きたいあ、いたいたいたおー、あれはどこかなあれはスカイマークじゃない、ジェットスターだはい、今、後ろから着陸しましたね うん、今日はは、ねえー、南側から風が吹いてるんで、えー、向かい風となる北側からの離 陸, 離陸が行われいます。で、あのー、北側からの離陸っていうことは、まあ、ターミナルから近いんですよねなので若干早く離陸することができるっていうことで、うん、このままね着陸も早く行って売れればいいんですけどねそうしたらちょっと早達、まあ、早く着くことになって嬉しいんですけれども。 んか最近ねああいうなラッピングの飛行機あんまり見てなかったんですけれどもこうなんか久々に見るなってそういえば昔あのピカチュウジェットとかありましたよね皆さん覚えていらっしゃいますかね こちら今日宿泊先の川崎でございますすごいですねもう北海道じゃ見ないような光景がたくさん広がっておりますさて今僕切実に ね, にね悩んでることがありましてそう晩ご飯何なにう晩ご飯ねなんか食べるもんないんすよだからちょっといい味を今探し中ですあとで写真には載っけますけれどもいや本当に晩飯どうしよううんなんか変色家の僕にいいものありませんかねはいということでどうも えー、なんとか晩ご飯ね、えー、食べましてシャワー浴びてスッキリーなはしたでございますこの後ね、えー、今日は動画をちょこっと作って今日は眠りたいなって思います今日から橋田君くんは本州で研修ということになりますさあ果たして帰ってきた時には新入社員として新社会人としてね、えー、より いい、ハシタになってるのか、それともはたまた、もう途中で泣き叫んで全然成長しないで帰ってくるのか、ぜひ皆様お楽しみにしていただければな、と思います。ということで、えー、今日の HSTTV、ハシタの日曜、以上で終了おさせていただきます。明日から、うん、明日から研修頑張るぞということで、えー、どうもハシタでした。それでは皆様、さようなら。